沿道の皆様、お気にきたいます。 よし声を出すいません。 すいません、そちら立ち回らないでください。そちらい